キングピンス以下、キンプリの高橋山と平野耀が VTR で登場し、同志の仕事ぶりについて語る一幕があった。その中で、リーハタ氏がメンバーらに、私がキンプリを変える、と宣言していたことが判明し、ファンの間で物議を醸している。韓国のボーイズグループ BTS、横断少年団。 の楽曲の振り付けを手掛けるなど、世界的に活躍しているリンハタ氏。キンプリのフォースアルバムメイドイン2022年6月発売に収録されている一番の振り付けも担当し、大きな注目を集めた。同曲はキンプリの公式 YouTube に MV がアップされるや否やハイレベルなダンスが話題に、SNS 上では踊ってみた動画も流行した。 キンプリは2018年5月にシングルシンデレラガールをリリース。グループ名にぴったりな王子様風の衣装を着こなし、華々しく CD デビューを果たしました。当時は王道アイドル路線を突き進んでいた印象です。ジャニーズに詳しい記者。一方、セブンルールではキンプリについてリーハタの振り付けにより踊れるアイドルを印象付けたと紹介。 コメントを求められた高橋は、やっぱ、王道アイドルって言うと、こから抜け出したいっていうか、もう一個、武器増やしたいっていうのは、ずっと思っていて、リンハたしに、自分たちもダンス頑張ってるんです、って言ったら、えつ、私にやらせてほしい。って、私が金プリを変えるからみたいなこと言ってくれて、と明かしていた。 キンプリは昨年大晦日放送の第73回 NHK 紅白歌合戦でも一番お歌唱。メンバーの平野、岸優太、神宮寺優太は今年5月22日をもってグループを脱退することがすでに発表されていたため、これが5人で最後の紅白となったわけです。キレキレのダンスを披露し、パフォーマンス力の高さを見せつけていました。どう なお、リーハタ氏は昨年11月リリースのシングル曲、月読みの振りも考案。同曲でキンプリは一番を超える高難度ダンスにチャレンジし、彼らを評価する声がさらに高まった。平野はセブンルール、うちで月読みっていう曲に関してはアフリカの方のノリを取り入れたりとか。 そういう新ジャンルなものを現代の曲に混ぜるっていうのがすごい上手だなって。リエさんの飛行回路じゃないとこれを入れようとはならない。鳥は氏の才能に感服していた。そんな中一部のファンは高橋の私がキンプリを変えるからという一言が引っかかったよう。ネット上にはキンプリはジャニーさん、ジャニー北川前社長が作った最高のグループ。 なんで出会ったばかりの予想者が、私が金プリを変えると言えるのか。ずうずしい自分が今まで応援してきたジャニーズアイドルの金プリを否定された感じがした。確かに素晴らしい振り付けで金プリのかっこよさを引き出してくれたけど、私が変えるって何もやもやする、と否定的な意見が噴出している。しかし、 対照的に、リーハタさんのおかげで、キンプリの才能が、たくさんの人に知れ渡ったから、感謝しかない、一番、を見て、キンプリって、あんなにダンスが踊れるんだと思った人も、たくさんいると思う。リーハタさんとの出会いに感謝、キンプリが踊れるジャニーズだという印象がついて、注目されるようになったことは、メンバーの自信につながっていたと思う。 リーハタさんは金プリの歴史において欠かせない存在と好意的な感想も相次いでいる。なおリーハタ氏本人は密着取材中に私は振り付けすることを出産っていう風うに考えるんです。人の人生がかかってるわけですから。BTS だったり3分で彼らの人生が決まるじゃないですか。 全く私がそのアーティストを愛さずにいいものなんか作れないから 100% というよりももう自分のすべてを注いでる感じなどと述べていました。キンプリの場合もメンバーのダンスに対する熱意を知ったからこそ私がキンプリを変えると感じたのではないでしょうか。同5人での活動期間は残りわずか。 デビュー当時の王子様路線から激しいダンスパフォーマンスまで様々な魅力を見せて欲しいものだ。斎藤オーマンジャニーズ情報専用ツイッターアカウント、j タンシーちゃんオープン。株式会社斎藤。小平の平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。